を表現します一緒に盛り上がってくださいそれでは踊っていただきましょうグラフィックホールディングスプレゼンツ輪っかの皆さんですどうぞこんにちはグラフィックホールディングスプレゼンツ輪っかでございますあいにくの天気ではございますが精一杯踊りますどうぞご一緒にハンズアップで盛り上がりましょうよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします それでは参ります。輪っか。20。22波動。 Oh! ありがとうございました